おじぎにタイムラグ、キンプリ脱退、平野紫洋がファンに見せた3つの異変とは、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、リンチェから平野市洋岸ユータ、神宮寺ユータの3人が脱退することが発表され大きな衝撃が走ったタップ。ジャニーズ事務所の公式サイトによれば、 平野と神宮寺は2023年5月22日をもって脱退し、事務所からも退場。騎士は来週公開の映画、G メンが控えていることもあり、同年秋に退場するという、ジャニーズの未来を背負う存在として期待されてきたキング、リンチェプリンス5人中3人が脱退するという突然の決定にファンは騒然としているアーテイル。 また、11月5日までに更新されたファンクラブサイトでは、5人それぞれが今回の発表に対して抱いている思いを述べた動画がアップされている。平野は、デビュー当時からジャニー北川さんと交わしていた約束である、海外で活躍できるグループになることを目標にしてきたとしつつ、メンバー間で活動方針にズレが出てきてしまったと説明。 リーダーの騎士も海外での活動を望んでいたが、次第にその夢が遠のいているような感覚に陥り、脱退後は海外に関わる仕事もしてみたい、と語っている。一方で、引き続き同グループのメンバーとして活動を続ける長瀬角と高橋山は、たとえ二人だけでも、キング、リンチェプリンス、守ることの重要性を強調強調。 高橋は時折り目に涙を浮かべながら、正直寂しいですし、辛いです。とも述べていた。5人が神妙な表情で、脱退劇の経緯を説明したこの動画では、一部ファンから、平野の動きに注目する反応が続出している。やや棒読み感のある説明やカンペを読んでいるような、視線さらには最後のお辞儀でタイムラグがあった点にもいつもの様とは違うとの指摘が、 5人全員が思いを述べ、最後に残留組の長瀬が、これからもキング、リンチェをよろしくお願いしますと、締めて4人が一斉に頭を下げてお辞儀をするも平ヤだけはしばらく微動だにせず少し、遅れて頭を下げる格好にニップ。普段はファンに深々と丁寧にお辞儀をしてきた平野だけに、その変化をファンは見逃しませんでした。 FC 動画の平野は到底納得した姿に見えなかった。何度もカンペを確認する視線、やる気のなさそうな表情、遅く朝お辞ぎ。彼らしくない、平野紫様さん、本当のことを話してください。何かを言わされているように感じるとする反応も集まっています。テレビ史ライター。キンプリファン、平野ファンにとっては、しこりの残る動画となったようだ。木村慎吾。